あななたでで働ききませんかがが好きな方大歓迎毎日ブブレイブメンロードですいやいやいやそこ進んじゃうのかよ平気平気紙の計算ベースだと子供達の夏休みの宿題の先延ばしの内スケジュールよりは余裕あるから多分その余裕オーバーホールしたエンジンを組み付けるときのバルブクリアランス程度しかない貯金というか銀行口座の残高が1万円を上回らないタイプさあ貸しての無事通貨何が異常かって 出演するたびに何かしらやらかしてる中国の赤いトラックが今回だけはクソ真面目に走ってることなんだぜ泣く子も黙る中国トラックも化石さえせずゆっくり走る怪人もギャンブルやめると誓う最後だいぶ怪しいけどな明日からダイエットする的なあれじゃねえか明日から頑張るんじゃない今日だけ頑張るんだ、えー 何やってるんだよ戦闘機で間違えて非常脱出しちゃって1億の損害出した人かよ私がスター・ウォーズの脚本かけるなら発射ボタンと自爆ボタンが隣同士に配置されてたせいで押し間違いが起きてデススターが自滅する下りを入れる何だそれくさあと発射マークとコンピューターの電源ボタンが同じようなアイコンで赤色であったため押し間違いが発生して ステムがシャットダウンする話も再起動に要した10分の間に防衛ラインが突破されて主要な軍事施設が爆撃されそう落ちたら死ぬ橋の次はなんか知らんけどキャブチルトになって集団でも止めようがないトラックいやーブレイブメンロードを見るビップの気持ちが 少しだけ分かった気がしますな。電子レンジのお弁当モードで温めた、発芽性物質の味がするハンバーグの入った、198円の半額弁当でも食いながら見ようぜ。現実世界で富裕層が底辺に構うことはほぼなくて、底辺が底辺をののしってるのが社会の現実なんだなぁ。今のも事実チン劣チ在定期ですかなんて、そして電柱って、日本でも上から垂直挿入で、追っ立ててるんですね。一つ聞かせてくれ。 下穴はちゃんと斜めにならず垂直に惚れているのかチェックリストに3人分の証人サインがあるしよし何がいいんですかね再発防止策意味なしさてそろそろ倒れるっしょうーあ ん, あんごめんなさい 行動での遭遇頻度はランボルギーニ以下の深夜帯くるくるたわしブラシ清掃トラックですね名前なんとかならんかったんか地面を掃除してるように見えて排気が汚すぎてさ逆に世界を汚してる EV の新車生産定期。フィルター掃除をサボった人の末路 人類がいつか宇宙船で遠くの星に移住するときも尿の再利用システムのフィルター面で怠るのかなぁ万人が嫌がるところ的確につくよなぁ男の子の夢の宇宙船艦ヤマトも公式資料にはっきりと有機物再利用システムの記載があるからもう自家発電室とかいうマスターベーションルームもありそう大好きな作品に 自分からクソを塗りたくるスタイルな、まあしれっと流してるけど奥の船の衝突壮絶なんてもんじゃねえよなゴジラのジオラマ撮影現場にハムスターを放り込んだ時餌を取られた後のような表情する説完全に致やめろ 北極の氷みたいにザブーンっていきましたねグレタさんに叱られるから稲田姫様に叱られるからみたいに言わなくてもなお編集中の外気温はレ度ドスレスレだぜ油断してると凍傷になって足先が痛くなってくるぜ寒いからって靴下を四六時中重ね履きしてると水虫になるぜああ横転するインド人を左にバカみたいに見えるけどそこら辺の気配とゴンも実際こういうて横伏してるよねお五輪中だ 回分泣いてて壮絶な景色だぜすごい適当に投げて積んでるけど、よく見たら、必ずそこを下にして落ちてるんだよね。この人がジャムトーストを落としたら、どうなるんだろう。猫の背中にジャムトーストを乗せて落としたら、地面に落ちる寸前で無限回転して、永久期間になるとかいう、ネットのバカ話を思い出した。ちなみに私がお出かけすると、天気予報に一切関わらず、80% くらいの確率で雨になります。 これマジで証明されてるからな。たまに出してるドライブ動画、ほとんどはしかねえもんな。またガラス割ってる。このチャンネルに出てきたガラスは。 必ず割れるという法則があるが、自動車のフロントガラスも当てはまるとは。そのうち自虐ネタが行き過ぎて、ガラスのハートも割るようになる。そういえばさっき、ワインのコルクをねじって開けるやつを、脳みそにねじ込まれる悪夢を見たんですね。睡眠中も苦痛から解放されないとか、私の人生ってそのものが懲役だよ。社畜とか軽いもんだよ。気分転換でお出かけしても、ぜいた雨降るしな。私は無価値な成功体験を語る人じゃなく、失敗談を積み重ねる人でありたい。最近 買って今のおしを待っているところだあんなに金に一気一流したのにまた自滅するぜ2ヶ月ものクレカが多分払えてほしい無理だからじゃ代の10万円は分割にするのを金利が 15% になっても鬼みたいに分割すれば月2万以下にできるからなみんなは真似したダメだぞ私は賢いタイプの生物じゃないんで勘違いしないでください私はエりすぐりの愚者日本列島の列島遺伝子代表です雨を降らすために生まれてきた存在 死後ワイハイがイーロンマスクのロケットに積まれ火星へのテラフォーミングに使われるなめんなよ雨降りまくって多分発射できる日がないで落下物がドナドナされていったと思ったらドヤドヤに失敗して崩落してるんだよな皆さんは深夜帯にヤマト運輸の栄養所にバック駐車するクソデカトラックの存在をご存知ですかレジ袋のサイズ選択を間違えたような巨体なのに一発でスパッと入れるんだよな 海外の運送会社なめんな段ボールは荷物の保護のためにあるし荷台は段ボールの保護のためにあるんだぶつけて始めてどこまで下がれるかの限界がわかる環境破壊は気持ちいぞいぞじゃあ今の接触で何か破壊されたかっていうと運別にそもそもさトレーラーでこんな狭いところに入れさせるなよ回転寿司のカウンター席で奥の方がむっちゃ空いてるのにわざわざ二人の間に座らせるタイプか好きな席に座らせろよ むっちゃ待たされることのある、友人の案内のたこれではいけませんね。何何言ってなんだよ、さすがに運転ひどすぎるだろ。数えきれない無意味な失敗の果てに、どういうわけか、成功できることがある、結果オーライそれはどうだ い, い, やいやおい、倍速のせいでわかりづらいが、今のもダメだったんじゃねえか急加速しなければいいと思ってるのか、加速 G 側への防御がガバッダバだよね。 はい無人無限スクータークールクルクル。UFO の存在を信じた人、高校物理の遠心力を学び直してこい。勉強よりも知識よりも、もっと基本的なことがけ落してるんですが、忘れたと思った頃にやってくる、中国的東 CG シリーズ。はぁびっしょびしょで草。 汚れただけだったら、コイン戦車場のジェットで落ちるから。実質のダメなのよ。プロカッコ素人バイトのキーパーコーティング、やっててよかったって思いそうだな。本場の味かっこセントラルキッチン、産地直送かっこ冷凍、日本車かっこ海外工場生産。お前カッコ事実してピカス。あ、終わった。 家まであと7キロ、トレーラーのタイヤがバーストした。このまま帰れるか ?7 キロとかよ無理すれば微妙に行けそうな距離よ。ミラーの角度的に、なんか振動増えたなぁ、程度にしか思ってない説<笑>またブレーキかけ忘れてんのかよ。電動パーキングブレーキ、そのうち義務化されそうですよね。電動車は特に、D レンジのままエンジンを切っても、自動でパーキングブレーキと、D レンジになる。サイドブレーキぐらい後付けできるんだからさ。 そこまでうだうだ言うことないだろうぜ問題はキャリパーの重量ですよねネした重量を気にしている中で木の上重量でもって家屋を破壊する 遠心力で荷物を射出するすぐ割れるリアガラスに愚痴る人は子供が車内に閉じ込められてる時その場で割れないリアガラスにも文句を垂れるだってガラス割るより救急隊を呼んで開けてもらう方が安いじゃん何を落としたんだよあの人をウーバーの配達できたんじゃないのか一度倒れたスタバフラペチーノと一度倒れたスタバチョコケーキドラムタンコロリメーンドラー